はいおはようございますラスカラでございます本日はですね久々に、えー、町田の29さんに来ておりまして今回の副材はもう目の前に出てるんですが 見たことないサイズのパンケーキでございます。上の具材がね、4種類クワトロで、えー、4分の1ずつ乗っかっておりまして、今回はね、特に計量とか作るときにしてなくてですね、もう久々なんで、オーナーさんがもう楽しんで作ってくれたということで、苦しくなるようだったらお持ち帰りします。<笑>それぐらいのね、ちょっと量なんで、おしゃれな食べ物なんですけど、タオルを巻いて、えー、全力で楽しんでいきたいと思います。いやすいません。食べたいと思います。ありがとうございます。先、は、生、い、いただきます。まず、 ここなんだろう上が多分これチキンかなチキンからうんあやっぱ久々にこの肉うま<笑>うんパンケーキ分厚これ見えるかな 厚みがね半端じゃないですよね。<笑><笑>うん。うま。 次にこっち行ってみようなんだろうあ、ベーコンだカリカリのベーコンうんうん で、今回ねこちらにメープルシロップを用していただいたんでこのベーコンゾーンにかけたいと思います、うん、<笑>うまい アマジョッい。 I'm、mm、sorry. -hmm. はい、ということで、今ね。ちょうど半分。 えー、食べたんですけどなかなかねこのパンケーキの密度がすごくて、まあ、お腹もそうだし顎もねだんだんこうダメージがもうパワーがたまってきましておそらく今回完食してしまうともうかなりきつい状態うわみたいな状態になっちゃうと思うんでそれはね今日避けようと思うんですけど生クリームとかのったねフルーツの方は持ち帰りがちょっと難しいと思うのでこっちはね食べてこちらのスクランブルエッグの方は今日は持ち帰りしようと思うんでとりあえずこっちの方を食べちゃいたいと思います。 どっから食べよう。どっから食べよう。じゃあ力かな。いいよ。<笑>うん。うん。甘酸っぱくてうまい。 以、uh -huh. はい、ということで、今ね、あの、生物の食材系はすべて食べ終えたんですけど、ちょっとね、さすがにお腹いっぱい。<笑>いやね、久々にこの大きいデカ盛り29のオーナーさんにね、作っていただいたんですけど、いや、まあね、正直多分過去一番ぐらいで、 大きかった気がする。<笑>なので、今日は余った食材については、詰めていただいて、持ち帰って、後で食べようかと思っております。で、多くの方はね、ぜひ、あの、29さんにこんなバカでかい、えー、器が入りましたので、ぜひね、あの、こういう料理作ってほしいとかあれば、オーナーさんの相談を受け付けるってことなんで、何かね、アイディア、企画があれば、オーナーの鈴さんの方に連絡してみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。 ということで、えー、今日もごちそうさまでした。あじゃあねー。